やってないような気がしますがせっかくなのでということでやってもらうとさあ色はどっちも茶色ということでなんとなくこう珍しい色合いですねさ、まあゲッサー、ゲスさんは X 自体はそんなにやってないのかもしれないですがサードなんかでも有名なプレイヤーですしもともと格ゲーの心得が分かってらっしゃるというところでいわゆる人間性能としては高いと。 ちょっとこのずらして真空のあたりがうまいですねそしてあとは一発どこだかここからめくりがあるが投げて、うん、ここはまあ投げられるまではしょうがないですねただ、うん、ナイスガードそしてシタがここからつながらないよくわから ん, なんかお互いミスのたような気がしますね波動ベガが飛んでベガが投げられるはずだったと思いきやなぜか竜が投げてしまって一本選手ということですね竜巻 そして見えづらいめくりはナイスガードでですねここでマリオ・パンチナがつながらない、そしてめくりもつながってないけれども、中足から波動がつながり、あとは端で悠々自適に球を打つと踏んでしまったら厳しい、またずらしますね、このあたりのずらし方は手慣れてますね、なんかこう、一瞬置いて、ベガが投げたり、通常技を出したくなるところにシンクを当てるとフルヒットするというやつですね。これで えー、1 0ですね、S3 が1 0そして2戦目は飛んで波動で酔っ払ってヘッドプレスはガードするとそして波動に引っかかってここからパク逃げ切りましたねそして、ベケミは取っていないめっくりが見えなかったかでもつながってないですね。ベムはこの飛んで よくめくりかわからないトビーをつなげたあとは一気にピオリに持っていくというのが勝ちパターンなのでこの連続技がうまくできるかどうかで大きく変わってくるところかなとサイコはガードただお互いスパコン持ってるのでまだ理由もわからない時間が少なくなってきたがここは真空いかないもっと一瞬置いて真空出したがガードしましたね逃げに使うナイトメアこうなると時間はきついが時間があ これなら勝利を重ねようとしてそこにベガンが投げを入れたということでしょうけれどもちょっと勝利を出していて時間的にどうだったかな微妙なところですねさあつむつむさんが1戦1ラウンドですね取り返してますさあ10先で勝敗数を忘れたらいけないので一応メモっておきますかちょっと待ってくださいね今が1・0ですね 体力的にはペガがリードしているとさあこれ竜巻を飛んでしまったが着地点を間違ってしまったんですがね今のは投げてくださいと言わんばかりのところでしたこれでつむつむさんが1本取り返して1 1ですねマイパンチが出やすいなんかレバーのボタンかモーターの感触ですかね おそらく不具合ではなくてボタンの感覚の違いなのかなという気もしますが波動を飛ぶファイヤーをこけてなんか出そうとしましたねスライディング連発今度真空はつながらずさあ投げてこれはガードできない、まあ、今のはナイトメアを出しても読んでいれば龍の方で いくらでも返せる冷静に最後の戻り際に足払いでしたねこれは連続型はつながらない投げた理由的にはこれラッキーでしたねファイヤーでこかしてここが飛びに行きますねさあダイコスからつながらないダイコスは足払いだと3段だったんでしょうけどねここのシンクもナイスガードですねマリオパンチはガードここはちょっと遅らせて波動で 2戦目は算ですね今、あのナイトメアがたまってなかったので溜まっていればリバーサーで出して逃げられたかもしれないけれどもちょっとそこが惜しかったところですかね。3戦目ああどうで 飛んでおい恐竜の子を目の前に落ちました今度はシンク決まったここでここはもう逃げれないト目は使うしかないですね最後は自爆球を踏んでしまった1本目は決算ですねめくってここはガード大キックが決まった ああで来来るだ来るだとどこでヘップレーを出そうかなというところですかねヘップレーの勝利はなかなかこれ当てるの難しいんじゃないでしょうかねちょっと待って投げるマリオパンチはここ当たらない距離ですね勝利はカスあたりでめくってなんかしようとしたまためくってさあ足払い今波動、どう今ナイトエアが出ている場というか出そうとしてた動きですが本人からも出ないんだけどと。 ななかなかレバートボタンの感触に慣れてないのかなこれで3対1ですかね連勝で月3がペースを掴んできたかなトビはガードするここのトビは間に合ったなギリギリそして7時4段を入れてピオラセせたかその後コンボミスこれは痛いこれで、ね、流れがリュウの方に傾いたかと思いきやつながらない 繋がらないがここは冷静にちょっと飛びが高かったのでアントビにはならないような感じだしこれはガードしても終わっていたのかもしれないですねさあ1ラウンド目はつぐつぐさんが取って2ラウンド目でここは昇竜だけれどもちょっと出すのが早かったかな受け身を取らないので一気に減ってしまう今度は回そうとしたがダメだったここからピオリに持っていっピオラないちょっと運が悪かった 1発目の波動をガードしてしまって2発目のガードを飛ぼう波動を飛ぼうとしたんだけど多分間に合わなかった感じですかね飛び蹴りとここから投げ合戦でしたねまためくって勝利は2連発強気ですね剣みたいな動きだった歩いて投げてここは一瞬怪しかった波動 プレここは波動を出すだろうということでナイトメアをうまく当てましたねこれでつむつむさんが2勝目ですね3勝2敗あ松本さんも勝敗入れてくださってありがとうございます1三の一の方が左の方がこれはつむつむさんということですねこれで6戦目ですね今のところいい感じに星がちょうどばらけているところですね 中足連発からヘップレーまたヘップレーそして波動が着地に当たるおっとここは昇竜の隙をちゃんと逃がさない竜巻で逃げる竜はぴよらなかったですね謎の歩き今のちょうど波動の隙にギリギリ中キックが当たったようなところですかね、まあ、つむつむさん勢いを取り戻してきたというところでしょうかねアン飛びから今中五スが見えました 傘当たりしかしぴよってここから飛びはしない飛んでたらこれ終わってたかなまあそれでも誤差の範囲内でしょうということで6戦目はつめつめさんがあっという間に取ってこれで三三のおお動物ですね色を変えましたかねワンピーショーピーカラーで出直した 3段しっかり入るここはめくりから3段<笑>見えないここからのしゃがチュー中盤大昇龍はかなりの精神的ダメージがでかいここですね竜巻おお中足波動でちゃんとこかすまたヘッドプレスに昇龍を入れようとした感じですかね これはなかなかか勝利を入れるの厳しいような気がするんですがどうでしょうそして今度はあっさり決算が取り返して決算から見て3位対4ですねなかなかいい感じに拮抗しているところですね8戦目さあ立ち蹴りをぶんぶん振り回すが強気ですね ダブルに傘あたりここは昇竜とはいう打ちですね三段がきれいに入ってトビンがちょっと甘かったなナイトメアがモロ入っちゃってここを勝ち方はツムツムさんにとっては美味しいところおっとつながらないダウン取って飛ぶまたさっきの出たこの精神的ショックのでかい三段減る 裏に回ったがここは逃げるナイトアを出したが健康に行ってきならずここはしょうがないですね1・1飛びがいなここちょっと多かったここはナイスガードおお勝利しかも大勝利またこれ入ったこれ好きですねそして今のは確かに どっちよこれと言ってましたがなかなか見えないめくり月3、5−3 ですね連勝でしょうかねさて9戦目、昇龍空振り最後かブ W2 がくると思ったのかなつむつむさんはこの地上でパッチキックをブンブン振り回すスタンス今度は 8チーピーでしたつ、ね、ながらないつながらないけれども体勢に影響はないパーフェクト取っちゃいましたねここでゲストが取っちゃうと6 3でダブルスコアがつくのでなかなか精神的に厳しくなるというところでしょうかつむつむさん的にはなかなか近づけないまだこの試合ダメージを与えられてないぞ当たったがくらいだけ <笑>今さら出てなかったかな、まあ、対空真空ということで月3は6 3ですね6対3 6三。3あと3つしか負けられないつながっちゃったしゃがみ中盤ここはうまく言えたこのめくりは見えていた ナイスダブルですねここは表ですね、ちょっと飛びが遅かったか、また、これ強い、これあれかな、しゃがみチーパン、ヒット確認してから勝利入れてるんですかね、ガードされたら大変なことになると思うんだけれども、まあ、見てるんでしょうね、この辺はやっぱり人間性のちょっとつむつむさんが押され気味になっているが、このラウンドは、はい、三段、ぴよりはしないが、まあまあまあ、いい感じに。 竜の隙を見ていたと膝ここでヘッドプラスが見られていた蹴 る, 蹴る、蹴る、投げるそして今の飛びは落ちないまだ真空溜まってない真空溜められる前に倒してしまいたいところがここで溜まってしまう マリオンチですねここはこうなりますよね一瞬だけ待って最後の重当たりを7勝3敗で4連勝ですかねこの辺で止めないとさすがに厳しい政権好き今の大パンこれはさすがに何かのミスかな竜巻で近づいて中国ーガードできず根元から勝利当たって ガードは下が、内野手がやってここから投げる今、飛びが目の飛びが通ったかと思ったらちょっとあれかな、飛び技が遅くて着地の隙を投げられたというところでしょうかね勝竜、かす当たり足払い飛んだ。 飛んで、ここでたまるあっクラウがこれはガードできないし飛ぶのもちょっと厳しい距離だったかなウムツルさんはなんとかここを取りたいところですね暗い投げできないパンチボタンを連打してたみたいだけど昇龍ナイスガードしかしもう体力の7割削られてまた出た必殺技 超必殺技ですね8三。3今8対3ですね月3が8 8三3ですねあと1か所まあ深呼吸置いてもいいですよと言ったらもう始まっちゃってる深呼吸なんかやらねえぞと今のはうまい、うん、ちょっと安いこの昇竜の隙に どう技を入れられるかですねやっぱりここで連続技を見せてしまうとなかなか、ベマもワンチャンつかめないとこの奥良星人空ですね、そして投げると投げがくるのか、飛びの後あるいはしゃがみ中足くるのか中ボスくるのかいろいろタクを持っている男です。繋がんないベ的ににははもう竜の隙には 3段とか入れて分からん飛びでピュアを合わせてというのが勝ちパターンだがなかなかそこがうまくつながっていないような印象そしてまたチンク食らううんリーチリーチです6連勝さあ深呼吸を置きますか すぐに入る最後は渾身のレバガチャ決めた押しっぱなしこれが最後というのはまだ早いんじゃないですか傘あたり踏んでしまううーんファイヤーではないちょっと固まっちゃってるなうーんショーパンで返されるなかなかこう お入ったどう攻めていいのか、攻めあぐねたような感じもするが、今回はきちんとですね勝ちパターンに乗せましたね。3段決めて、よくわからんめぐりで、ひらせて連続技決めて、まあ、殺しきれないがあと一発というところまで持っていけたと。これも、はいはい、これれもは またお互いのミスが重なったまあでも結果的にはまあ見てる分には言うのは簡単なんだけれども、まあ、絵材をやってるとです、ね、なかなか相手の隙に的確に技を入れるのは難しいところかなとこれでつぶつぶさんが4勝目ですね松本さん勝負はこれからだとそうなるかどうか 色を茶色流ですね戻しましたまあな大昇龍はこれ勝利を出そうとしてるのかな波動が化けただけなのかな先読みで大昇龍だったらすごいですねなんでという声が聞こえたか思うより技が出ないかこれもデジャブこれを何回も見た気がしますよ、まあ 真空食らってしまうリスクを考えるとやっぱりここはガンガードなんですかね投げられてもまあ受け身取っとけば最悪なんとかなるかなというところですかねああ来た来た来たから全部つながらない球史に一生を得たけどもこれはちょっと厳しい投げようとしたかなケリー投げる頑張ってる投げる投げる今度はおっ投げ飛びガード あー最後の最後で力尽きた最後のラウンドは。